中の人がうつ病を患って1年半ついに LDS2 の新作が投稿されたと思うんですけどまだまだリハビリでニセコの隣はくっちゃん町でぼっち合宿中であこれは何だってああそれはドローンだよルミナスタジオの所有するドローンは DJI のミニ2重量 200g 未満で取り回しのいい小型機です しかしこのドローンの業界航空法がコロコロ変わって6月20日には機体登録の義務が発生します本当はつぞ屋のえりも町の収録で使う予定でしたが風が強くてお蔵入りそして今に至るということですいやー残念ですね全くもって残念ほーらそう言われると飛ばしたくなってきたろうおお目が輝いておられるえ今 いやさすがに今はもう時間が時間だから明日にしてもらえんかねうんいや言いたいことはわかるからとりあえず今日はバロランとダイジェストを作らせておくれなあの俺の動画の投稿 そして夜は明け翌日お待たせしましたフライトタイムニセコの橋は湯の里駐車公園へやってきましたで業務的な話なんですがアルマのモーション合成がファイナルカットプロでもできるようになったので編集も楽々になりましたやったぜ北海道は凄まじく広いもので札幌を抜け出せばドローンを飛ばせるスポットは意外に多くあります というのもこれは2022年6月20日までの話崩壊成功はそう簡単に飛ばせないのでご注意をまあいいようになったら最近発売されたミニ3プロでも用意しますかね撮影の幅は広い方がお得だしというわけでアロマに展開してもらいましたフライトの準備は万全ですよーしじゃあ飛ばしてもらおうか頑張れ ちなみに俺たちはシャボン玉ゆえプロポを持ち上げられないので何だか年季っぽいものを送れば操縦できるから、まあ、いやそういう設定なんだって<音楽>さあいよいよ空高く飛んでまいりましたここからは実況私、えー、ルミナスタジオバーチャルビデオ屋さんテルナリ紅葉でお届けいたしますこれは一発撮りの、えー、ノーテイクリテイクなしでございます さあ遠くに見えるのはニセコアンヌプリ、えー、手前側に見えるのはモイワスキー場でございます、えー、ルミナサやリシリーズではここ3回ぐらい行ったことがある場所なんですけどもまあここね景色も綺麗でいいですねさあここで倍速でお届けいたしますドローンはね空撮の動画ってそんなにそんなにね見ててねあのちょっと変わり映えしない映像ばっかなんでねこうやって早送りした方がいいんですよ そして湯の里の公園の周り、ここからは昆布温泉っていうんですけども、えー、この周りには結構、あの保養地、車輸保養地ですとか、えー、ペンションだとか、コテージがいっぱいある地域なんですね。まあ、あんまり我々には関係ない話かもしれないんですけどもね。はい、それでは着地でございまーす。これ、どう見ても、発着地ずれてるよな。発<笑>着地ずれてるよな。 あ あ, あ, あコンクリートもめちゃく着地しちゃったよよーしうまくできたようで何より俺たちはビット見ないなドローン飛ばすプロだからなうーんもちろん設定上ですプロペラのドローンごときお茶の子さいさいってやつよさて続きまして高速飛行をやってみましょうスポーツモードにしてスピードアップですおっこれは自信ついてきたな尊重してペアッと飛ばしてもらいましょう さあ飛来した飛んできたドローンが高速で飛んでいきますこれは2倍速で飛ばしておりますスポーツモードにするとこれだけ速く飛ぶんですねいやこうそうこういうシーンなんだよねドローンで飛ばせるのっていいこれがいいところなんでねああ俺もちょっともうちょっとドローンをね早いうちから操縦しとけばねよかったかなと思うんですけども えー、今、戻ってる最中なんですけどこれはオートリターンです、あのー、なので何も操縦、操作してない状態で、えー、元の位置に戻っております。でちなみになんですけども、えー、今、画面の真正面の奥に見えるのが、チセヌプリという山でございます。 えー、っとニセコ連山の中で端っこの方にあるんですけど、まあ厳密にはニセコ町にはないんですねまあ見てから遠いんですけどもでそこに行くためにはこのままニセ コ, ニセコパノラマラインという、えー、道道を通っていくことになります、えー、峠越えみたいなもんなんですけどもねさあまもなく着陸でございます こんな小型機ででもも意外に安定して飛行するものでするのテクノロジーの進歩とは素晴らしいですねあもしかしてもっとスケールのでかいところで飛ばしたいそういうと思っていましたニセコパノラマラインを通って山のふもとから飛ばしてみましょうあれこれさっきの実況で言ったなうんとりあえず名前はチセヌプリですレッツゴー 山の上まで来るとさすがにまだまだ雪が残っていますねというわけで到着しました秩父ヌプリ登山口ですどうやらアルマの要求通りのスポットだった様子確かにここならダイナミックな絵が撮れそうですまだバッテリー充填してる状態だからもう少し待ってくるな USBPD だから早く終わるとは思うけど山頂がすごく近く見えるとのこと確かに 北海道の山はだいたい7月頃になってやっと登れる頃合い、5月の時点ではそうそう登らせてくれない過酷な環境です。しかし雪解けもしっかり進んでいるようでダバダバと水が流れています。これ全部雪解け水です。これもあって北海道はあまり水不足に陥らないわけです。よし準備はできたようだな。今度は風もそこそこ強いから気をつけて飛ばしてくれよ。 ちなみに設定上俺たちはニセコでペンションを経営していることになっていますだいたいアンヌプリスキー場の近くです設定上はねそう設定上はねさあフライト開始です実況は引き続きルミナスタジオバーチャルビデオ屋さんてるなり紅葉でお届けいたいしますさあ早速倍速とさあ倍速になりましたいきなり噛んだな俺いやー素晴らしいですね あのここまで自由に飛べるようになるのとあとはやっぱり山の傾斜が、ね、効いてるっていうのはやっぱね綺麗にいい映画が撮れてるっていう感じがしますあとはさこの奥側の方方奥側の方ち ょ, ち ょ, ち ょ, ちょカメ ラ, カメラ奥の方を見るとさ、やっぱりあのちゃんと、ね、雪がしっかり溶けて大地が見えるっていうのも素晴らしいですよね、そしてこの伊勢湖パノラマラインのこの形状、あの峠を攻める人向けのなんか構造してますよね。うん これだけ自由に飛ばせるとやっぱりドローンのドローンっていうかあのラジコンって結構楽しいもんだな多分いい感じに飛ばせたようで何より思ったより風は吹いていますが比較的安定して飛んでいますお何かチャレンジしてみたいようです なるほど地仙ヌプリの頂上を目指してみたいとそれはいいアイデアですね果たしてこの機体で頂上へ行けるのかアルマのチャレンジスタートですさあここからアルマのフライトチャレンジスタートです離陸開始このまま地仙ヌプリの頂上を目指していただきます倍速再生でお届けいたしますさあいけ五五五。ゴゴゴゴゴゴゴゴ あー頂上へ行けるかどんどんコードを上げてスピードを上げていきます何やらここでスキーのスキーを滑った跡も見えますねああ結構滑ってる人いるんですね あ, ーあっとここでスピードが止まったコードの上昇が止まりましたこれはコード制限ですねあとあと風が強いみたいで強風警報も発生 強風警告が発生されていますこれはなかなかこれはちょっと飛ばすことはできなさそうですねおっと山の方をなめるようにああどうやら上へ登れる方法を探しているようですうんさすがに。 高度制限に引っかかっている以上、これ以上上へ飛ばすことは無理でしょう。しかも風が強い、このままだとドローン本体が飛ばされる可能性があるので、うーん残念ながらここで諦めるしかないようですね。と、実はドローン。 えー、高度制限がありましてそれ以上に上がってしまうとね航空砲に引っかかってしまうのでこれ以上は残念ながらフライトは不可能アルマのチャレンジ失敗ですまあこういう日もあるのさ次はもう少しだけついてますようにでもこういった環境でフライトできるのはいい経験 次にドローンを使う時は正規の手続きを通すはずなので大事なスキルですまあアルマ本人は不満だろうけどねとりあえず納得してくれたようなので帰路に着きましょう確か帰り道はくっちゃんへ直接行ける道があったな確か。 なんとといううことでしょう道路が雪で埋まってるではありませんかさすがにこれは俺も予想外だぞ何かしらの表示はあんもなかったしどうすんだこれちなみにこちらはニセコの秘湯とも言われる温泉五色温泉岩をぬくりとあんぬくりが目の前にある奥の地です 日によって温泉の色が変わる泉質が5種類あるなど言われは様々ですが評判はなかなかとのこと泉質自体はおそらく登り別に近いように見えますよね硫黄の服も温泉は北海道では数少ないイメージもありますからね近くまで寄ると硫黄の匂いが強くなってきますしかしここで温泉の絵が撮れるのはいい感じです ススと混ざり合うポイントもありました色がしっかり分かれていますでまあそうだなこれだと引き返してアンヌプリを通るしかないなここ通らないってことは地図的に結構大変なんだよな戻り道にはあの高級スキー街の開くエリアも通るしまあ 時間も時間だからその辺りで昼飯でも買っておくかクーポン4000円ももらってるしウォッチマを。